こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今回の料理は今が旬の青魚漬けと豚肉のスープです。 教えてくださるのは村上さんですよろしくお願いしますお願いいたしますそして器はこちらになります今回は桜心がまさんの器を貸していただきました桜心がまさん4月11日から16日まで熊本市内にあります鶴屋百貨店5階で女性の鎌本さん3人で展示販売会をされるそうですぜひお近くの方は足をお運びください では、村上さん、今日は。はい。今が旬の。うん。高菜。そうです。ねはいうん、はい。えっ、ー、と、お漬物なんですけど、うん、これをちょっとスープにしたいと思います。はい。はい、えっ、ー、と、全部をですね。はい。三センチぐらいの千切りにします。まず。はい。はい、まず、これを三センチぐらい切ります。はい。では、青高菜の新漬け。新漬けです。はい、もう今が、今が旬です。はい。うん、今が旬です。あとは全部、あの千切りです。千切り。はい。全部千切りでいきます。 豚肉もはい、みた千切りですはいはいあと生姜ですねはいまああの簡単なのではや早く早くできますので手早くうんうんそれは嬉しいことですよね、うん、あのね今忙しいのでできるだけ仕事から帰ってからするのでね、うん、あのこんなのがいいかなと思って結構生姜もたくさん、うん、やっぱ生姜効いた方が美味しいかなと思いますはいうん はいまずごま油ですはいちょっとこれ も, も香り付けみたいな感じですよねごま油で炒めるのはい豚肉を炒めますおの、はい、しょうん昆布の香に生姜でいいですはいはいですはい、うんはい、ありがとうございますのも一応出汁を取ってありますで、ね、今日ははいあのはいはい昆布とわかめであのカツオで取ってますは い, い, いすうん一応、うんうん 取ってはい、出汁を取ることによって塩分を控えめでいいですし高菜もちょっと減塩で漬けてますの で, そ, ですそんなに、はい、あの塩気が、はい、あのきついわけではないので、はい、一応これで酒は薄口を大さじ 1,、はいさじ1はい、そうするとお酒も大さじ1です。はい しても高菜を入れます。はい。うん、これ投入です。はい。味を見て整えて、もし薄ければあの塩でも塩はい少し入れていただければいいと思います。そう。本当簡単ですね。えー、と今が旬の青高漬けと豚肉のスープです、はい。出来上がりです。今日もメイン以外のお料理もいっぱいあります。<笑><笑>もうねどれがメインかわからないくらい豪華なんですが、では早速いただきます。いただきます。 塩加減、ちょうどいいちょうどいいです生姜が効いて、うん、美味しいこれ、はい、ちょっと宝をうん美味しいね、うん、それなりにね、うん、うん、美味しい美味しい、うんうん、春の味って感じですね、うん、そうね、うん、地産地消クッキングでは 阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています阿蘇市西小園にある桜心窯は工房前にある見事な桜の古木にちなんで名付けられた工房で暮らしの中で愛され心地よく使ってもらえる陶器作りがテーマです名屋を改築したギャラリーには女性らしい 優しく柔らかな絵付けの作品がずらりと並んでいます。